よ占い師さんよ。俺さ、手相に意外と詳しいんだよね。手の線がほら、あのー、親指と小指の線がくっついてるやつよ。一直線になってるやつ。何て言ったっけな、何だったっけな名前よ。もしかしたらマスカケ線のことかな。そうそう、マスカケよ。あれってさ、大物になるんだろいいよね。憧れてよね。なあ、占い師さんよ。 マスカの人って見たことあるかいあるりますよ、たくさんね。すげえ、どのおーマにあったんだよ。偉い社長ばっかりかい。い有名人いたかい教えてくれよ。残念。一人にもいませんし、そういう人はここにありませんよ。なんだよ。個人情報、ほぼかい。もったいぶるなよ。こんな夜中の仕事やってるけど、わけわかんないのにまだ忘れるなよ、ねで。ここだけの話でいいからさ教えてよ。 陰陽の視点からもこうも良いとされる手相はこうも悪い手相でもあるということを知っていなければいけません。現代の成功者と言われる方たちに手相、強者に乗っているようなマスカケ線を見ることはできません。確率からもとても低く、あれですね。マスカケ線、一般的に最高の運の持ち主で大物になる出世は間違いないとよく言われる手相ですが、現実に調査、統計を取ると相反する結果が出ます。 精神科に入院されている方に多い確率で発見されましたこの方たちは考えや行動が家族には到底受け入れられない迷惑な人格者、親族の恥さらしと扱われて病院に入院とつながった方が多いようですそして小指の長さが平均より長すぎたり短すぎたりと何らかの変異形態も多く見られました長すぎる短いとなると妄想癖諦め癖頼り癖 これれがが面に現れる人が多いようですしかしですねそういう人でも友人や職場という周りの方たちからは世間離れした思考愉快で奇抜なアイデアマンそして人請けはいいという家族や親族とは真逆の人間関係も持っていましたマスカケ線の方に会っても手相を安直に褒めてはいけません小指を見て判断してくださいバランスの良い小指の方は 昔から伝えられている通りに成功者になれる手相持ち主人を引きつける能力あるとして扱って構わないと思います人脈をたくさん作るようにどんどん行動するようにと進めてください危険小指の方には周りの雰囲気を察知して控えめ態度をとりなさいアイデアあっても他人に譲る心を持ちなさいと自我を表に出さないようにと話してくださいこのマスカケ線 持ち主の方たちが成功者になるかどうかは、周りを取り囲む人たちの理解が重要になっているようです。家族や地元から離れてですよ、知らない土地で自分の可能性を試すのが良い結果へと行くと思われます。しかし、ほとんどのマスカケ船の手相持ち主は、現状で満足しがちでですね、人生向上のために積極的に行動できない、良い人脈に遭遇できないというのが現状のようです。マスカケ船、成功と失敗の落差が激しい手相です。 どちらかが多いと尋ねられれば、私は失敗者が多いと答えます。そんなことないっしょ。やっぱり憧れるよな。俺もマスカキだったらな。だってよ、中国らの一番偉い人の銅像もマスカキでぜ、俺見たんだぜ。毛沢東の彫像のことですかよく気づきましたね。実は毛沢東主席の手相の記録はないそうです。見た人の記録もないということで、 あのちょうどの手相は想像して入れたものだそうですね作成段階に手相をどうするかで相当揉めたらしいですよはあ、じゃあよどんな手相がいい手相なんだよ占い師さんよ教えてくれよ普通一般的とされているのが一番ですねあなたが大物と思う人たちがどうして大物になれたのか少しでも近づけるように調べなさいはぁ俺大物になりたいな大物にね。